早速演舞に入りましょうまずは第28回よさこいソーラン祭りのジュニアファイナル受賞チームに登場していただきます前回中学生以下で構成されたチームによるジュニア大会を勝ち抜いた2チームに演舞を披露していただきます初めに踊っていただくのは 前回準ジュニア大賞を受賞したエジェックキッズの皆さんです平均年齢11歳あふれる笑顔と飛び出す元気をもっと落とし29名力を合わせ練習してきました鳴子に加え大ンス、フラッグパーランク等の主具を使った パワフルでアクロジャティックな演舞に注目してください。 太平洋の荒波を越えてここに集いしエジェック・キッズ光をまといただいま参上 え<音楽>